本日ですね24月29日金曜日祝日でございますけれども今日もありがたストレッチやっていきたいと思いますよろしくお願いしますはい、ではですねこちら確認できるかな、はいでは こちらやってみましょうありがとうストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉をボディさんに投げご自分のねボディーさんに投げかけながら行う素敵なストレッチでございますボディーさんに良い言葉を投げかけるとですね岡崎豊さんこんにちはいらっしゃいどうぞありがとうストレッチ一緒にやってください<笑>ぜひねボディーを柔軟にして健康にね生きていくって重要ですよご家族のためにもねはいやりましょうそれではこちら はい、ああ、やすこさん、こんにちは、いらっしゃい、ありがとう、それって、今日ね、祝日の朝にやって、ボディをですね。ぜひ健康に保ってね、あの、いつまでも、元気に過ごしましょう、私たち。<笑>はい、ではですね、いいですね、言葉も、合言葉ですし。のびしろたっぷちも、ははさん、おはようございます、やりましょう。 さ あ, ではこのありがたストレッチ何が重要かっていうとこちらのじゃじゃんビフォーアアフタービフォーアをチェックしてアフターをチェックするそうするとね、違いが出てるんですよボディさんに確実にそうするとその違いが分かるとおおちょっとやっただけでこんなに変わるんだって思うと継続につながります継続につながるとですね、ボディが変わって人生が変わるいいですねさあやりましょうではですね あの足を前に投げ出して、お座りになれる場所をお取りいただいてでまつ、あ、ま先を立てます。そしたらお腹が付いてる。はい、そしたらですね。両方の手を前にしていただいて、ちょっとつま先の位置どうかな？手の位置がね。どの辺かなっていうのをチェックしてください。全然ね。あのこの辺でも全然 OK です。この違いをちょっと覚えておいて、ま資、あ、産は今日はですね。土踏まずの下さんぐらいになっております。 ははい、ではそれを感じたら、はい、千代子さん、おはようございます。一緒にやりましょう。今日は、ね、休日の朝ですからねもう、もうしっかりストレッチして、良い休日を過ごします。休日って、ゴールデンウィークだね。えでは、えっと、お膝の裏さんの隙間もチェックしてください。そして、ももの張り具合もチェックしてください。左右差あると思います。 で、ストレッチやる前はね、ももが丸い感じなんですよ。で、終わった後はね、だらんって垂れ下がる感じになってたりします。その違いも見て、で、左右のね、違いも見て、シーサーね、左、お膝さんの方がね、いつも高いんですよ。さあ、その辺も見ながら。さあ、ではですね、左足さんの上に右足さんを乗っけます。で、足の指さんを横に開いて、縦にぐいぐいほぐす。これ、力いっぱいぐいぐいほぐしてください。 でありがとうストレッチやるときはです、ね、体ごとやって上半身足を動く手だけではございません体ごとそうするとボディ上半身の方もくぐれてきますはいそれでは行ってみましょうせーの愛してる大好きありがとう」「回っててせの声出し愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」回って「えー、うせーのいててて愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き、お隣の指。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、手と足、指さん同士を、ね、握手しますと握手してで。足の甲を持って足先をぐいぐいねじりますよ。ボディこれも使って、せーの。愛してる大好き、ありがとう。声出して。愛してる大好き、笑顔でね。 はい、では手の、うん、と土まの下側を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスではくるぶしさんをですねがっつり持ってくださいそして足先を揺すりますえ振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとうそれなりに愛してる大好きナイス でお膝さん、ちょっと持ち上げて下の足ね、そしたらぐるっと大きく回します、これもボディごとせーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、反対回し、はい、愛してる、ひを大きく回して、大好き、ありがとう、はい。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 ふくらはぎさん、上から体重かけてもみます。きゅうりの塩もみみたいな感じ。せーの。愛してる、大好き。もみほぐして。はい。愛してる、大好き。笑顔で。ね。では、膝のちょっと上でございます。そこをね、ちょっと痛いところきっかいさん。きっかいさんをほぐします。せーの。体重かけて、せーの。愛してる、大好き。たたた、ありがと。笑顔でも。痛くても笑顔。愛してる、大好き。 声出してね、はい、内もも全体愛してる大好き体重かけて<笑>もう痛いですよはい愛してる大好き笑顔でナイスでは両方のお膝を立てますそしてひっくり返してくださいと左右足の膨らみ外側はいではもみほぐしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔でナイス。はい、ではいで右足さんのお膝を立てて左足さんは下に置いておいてください。はいそしたら、ふくらはぎの下を親指さんでほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。いててて愛してる、大好き、ナイス。では今度、お膝さんの下のゴリゴリのところをグイグイ、グーでほぐします。膝下ググイイせーの 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。ひ膝上ぐいぐい。膝のちょっと上。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。笑顔でね。お皿の周り。人差し指のとんがったところでほぐします。せーの。愛してる大好きありがとう。いた た, た。愛してる大好き。ナイス。 はい、ではももの裏側でございます、4本指ぐさっとさしてゆすって、せーの、愛してる、大好き、ボディーごと、愛してる、大好き、笑顔で、今度は内ももをがっつり持ってゆさゆさ ゆ, さゆすります、せーの、愛してる、大好き、内ももをゆさゆさはい、愛してる、大好き、今度は外ももですよ、外ももをがっつりつかんで、せーの、愛してる、大好き、ゆすりがいあるね、はい、い愛してる、大好き。 ありがとう。はい、では、お膝さんの裏側に手を添えて、ぐいぐいほぐします。膝裏ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、愛してる、大好き、ナイス。では、お膝さん持ち上げて、膝下ぶらぶらします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きもう一回ちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、ではこの膝さんを伸ばして、ももの上でございます、肘でもいいし、手でもいいです、ほぐします、せーの、愛してる大好き、たたら、ありがとう、愛してる大好き、ここワンワンと、ここからずっとツイートです、愛してる大好き、ありがとう、もも上重要、大好き。 ありがとうつま先を膝内側にしてももの外側もほぐしますせーの愛してる大好きありがとうボディーごとどうぞ愛してる大好き。上半身ゆずってももいとはい愛してる大好き痛いねありがとう痛くてもいいです愛してる大好きナイス に畳んでください左足さんが前右足さんが後ろでございます右腰骨のところをぐっと落としたところをももの、ね、横腰横ぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好き体重かけて全、えー、身でどうぞ愛してる大好きこれねあのお尻が浮かんでる方もいらっしゃるかと思います愛してる大好き日々やってるとだんだん落ちてくるはい愛してる大好き ナイスはい、背筋を伸ばします骨盤転がし左おひざさんの横に左手右手さんお尻っぺた前にしたときは背中をぐっと反って後ろにしたときは丸めて骨盤を大きく転がします後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きわま、はいと愛してる大好き盛大に愛してる大好き笑顔でねナイス 手は背筋を伸ばして左手さん左腰の横右手さん右腰骨持ってボディをねじりますこれも骨盤動かしてねせーの愛してる大好きありがとう背筋を伸ばして愛してる大好き笑顔でねママ愛してる大好きありがとう右足これで最後ですよありがとうナイス手は手は頭の上これで終了です右足さんはいボディを倒して皆さんご一緒にいいですご唱和くださいせーの りましたはいではチェックタイムさあ右足終了したので右足の変化を見てみましょう右手さんどうぞはあおおだいぶいきました左足さんはまだやってないから背中の位置こんな感じ右足さんほらだいぶ違いますよ左右差はい皆さんの違いはいかがでしたでしょうかはい膝の隙間とかももの張り具合もチェックしてください右足さんのももがね楕円形になりました ははい、ではここちょっと休憩、水分取ってください。水分重要でございますデトックスでございますからストレッチするとねボディのいろいろなものが流れ出します体液とかリ ン, リンパ液さんとか、えー、血液さんとかね全部流れて血流も良くなりますのでデトックス効果ありはい、そのために水分をとっておーいいですねはい、では皆様なんかボディに変化があったらコメントをね えー、ちらっとお書きいただいいいいてもよろしいかと思いますいや私今日ねあの水色さんでございますこれねパントマイムウィークっていうねマイムリンクの T シャツでございますよ何年これ20002009年ぐらいの時なのこれだけで飲みましたよ花さんバッチリですいいです2009年マイム銀座アベニューパントマイムウィーク3 <笑>はい 水色さん着るのねあのなかなか赤系が多いからちょっとね自分がびっくりする<笑>ではではですね左足さん早速行ってみようおおはいでは左足さんをチェックします伸びしろーたっぷりーはいストレッチは裏切らないこれも重要ですねではい、いこの相方は急にかけるからあの、答えてください、はい、<笑>はい、そして、 おきました。では、チェックします。左足さんどうぞ。うん、右足さんどうぞ。うん、違いがありますね。はい、右足の上に左足を乗っけて、指を横に開いて、立ててグイグイ行く。指先グイグイ。つ、う、ま、ん、先、足先、足指グイグイからです。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指。愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。手と足、握手。指、くさっとさしてください。足の甲を持ったら、つま先ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、つま先ねじり。ありがとう。はい。愛してる大好き、笑顔でね。足 土まず下側持って足先ねじせーの愛してる大好きボディーごと愛してる大好きボディーごとはいくるぶし持って足振りせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きボディーもゆすって前後愛してる大好きありがとうボディーごとをゆすってねはい膝持ち上げて足肘から大きく回しますせーの 愛してる大好きボディごとーガタありが笑顔でね愛してる大好き継続は力ない痛みまし愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス、はい、では手を離しますはい足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好き足だけ振り アイセル大好きありがとう。アイセル大好き、左右。アイセル大好きありがとう。アイセル大好き、盛大に。ではチャレンジコーナーに来ました。パフパフー、背筋を伸ばします。ボディを後ろに倒します。両足上げます。背筋伸ばして、両手も離して、両手両足振り。せーの。アイセル大好きありがとう。アイセル大好き、盛大、ワンマエイト。アイセル大好きありがとう。アイセル大好き、最後、貯金のポーズ。キープせーの、貯金。足を伸ばす。笑顔で。はい 画面向き<笑>はいはいじゃただいまナイスィフューフチャレンジコーナーもね日々やってると本当腹筋背筋できてきますよはいでは最初きつかったりするけどねはいでは左足さんをふくらはぎさんを置いて先生チーふくらはぎの内側をほぐします左足さんねせーの愛してる大好き体重かけて 本当にボディが変わりますよはいでは、もものちょっとあおあおのちょっと上、きっかいさん、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、内もも、どうぞ、せーの、愛してる、内もも全体、これもね、体重かけるのが重要ですよ、体重かけてボディごとに吸って、はい、ありが、ナイス、では両足お膝を立てます。 はい、反対側にひっくり返して左足3、ふくらみ外側です。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。笑顔だよね、愛してる、大好き、たたたありがとう、はい。では、左足さんお膝を立てて、右足さん下です。ふくらみの下側をぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、お指でほぐしてくださいね。はい愛してる大好き ひ、はい、膝のちょっと下をグーでグリグリほぐしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝のちょっと上せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿まわりどうぞ愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはいではももの裏をゆさゆさしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き では、ももの内側がっつり持ってゆすって、せーの。愛してる、大好き、ありがとう、ゆさゆさ。愛してる、大好き。はい、ももの外側どうぞ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔で、膝裏ぐいぐい、愛してる、大好き、あありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね、はい、では、膝下ぶらぶら、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、手をちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。相手はい、この足を伸ばします。ももの上さんですね。体重かけてぐいぐいやる。手でもいいですし。肘でもいいです。せーの。愛してる大好き、いたたたた。結構痛い。愛してる大好き。ワンワンエイト。はい。 愛してるここから全部28はい愛してる大好き結構前ね毎日やっても痛いですはいではつま先をさん内側ももの外側同じようにどうぞせな愛してる大好きあのね足によって痛さが違うね愛してる大好きああがとうは左足痛い愛してる大好きありがとう声 出してどうぞ、はい、ダスではこの足さんを縦曲げますえじゃ前に曲げるあれどうう後ろに曲げます<笑><笑>毎日やってても忘れますよ背筋を伸ばして、はい、左足さんの左腰骨のところを体重かけてほぐしますせーの愛してるダイス毎日やってても忘れるからはい だから毎日が必要です。大好き、ありがワワとう。これ、毎日やらないとさらに忘れちゃうからね。大好き、ナイス。はい、せせんゃん、伸ばしますちょっと。骨盤転がし、右手のお膝さんの横にえ、右膝さんの横に右手さん、左手は左のお尻っぺたさん、はい、丸めて骨盤を後ろに倒したときは背中を丸く、丸く、シはい。 前に出したときは背中をぐっと伸ばして、えー、反る感じはい、後ろからいきましょう盛大にどうぞせーの愛してる大好きありがいいてててて愛してる大好き骨盤転がしてねわも ン, ン愛してる大好き盛大に持ち上げて愛してる大好きナイス、はい、では背筋を伸ばして右手三右の腰の横左手3腰骨腰肘肩がっつり回します骨盤ねじりせーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きわまえいと愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスさあでは右足はここまでだったんですが両足は最後に両足骨盤こちらのが足が入りますマットさんを畳んだり座布団さんで、えー、ご自分の座骨さんをねちょっと守ってください、まあ、痛くない人は別にそのままでもいいです先生のゃあ伸ばしたら足を肩幅、えー、よりもちょっと外。 ももの後ろをガッツリ持って、て背筋一回伸ばしてで両足骨盤転がしこれね後ろに骨盤を転がしておへそをのぞく、はい、伸ばして今度前に行くときはおへそを顎をグッと出しておへそを床面に寄せる感じはい、では正大にどうぞ後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思い出を愛してる大好きありがとうに。 骨盤大きく大きき。く、好、は、ナ、い、では背筋を伸ばしてこれが最後ですがクイックで腰だけ動かしますここはい行ってみましょうせーのイシェル大好きありがとアイシェル大好きワンもイシェル大好きありがとアイシェル大好 き, アイシェル大好きナイスいいですはいでは今日のストレッチすべて終了最後いいですポーズ決めますよ背筋を伸ばしてボディを後ろはい、両足を上げるどっちかの足を上げる 頭の上で丸を描く。ご昇和ください。画面側を向く。はい。では、手順を伸ばしてご昇和い。いです。ご昇和ください。せーの。ーいいです。はい。頑張った。自分とみんなに拍手。拍手さあ、ここでは、拭筋、拭筋使っております。それで、素晴らしい皆様。はい、ありがとうございます。頑張りました。さあ、この小さな積み重ねがね、人生を変えますよ。 ははい、では両足を伸ばして、ボディを変えて、人生を変える。はい、両足を伸ばして、左足さんチェック。今週、だいぶいきましたよ。はい、右足さんもいきました。はい、膝裏さんの隙間も減ってきました。はい、左ももさんも広がってきたね。いいです。はい、頑張りました。ありがとうございます。では、今日のストレッチ、これ見て終了でございます。ボディの変化があったら、どうぞコメント書いてください。水分もぜひ取ってください。いただきます。 ねえ世の中みんなゴールデンウィークさんに突入でございますね今日からねいいね<笑>はい私も楽しませていただきたいと考えておりますいいですねいいです必死です花<笑>さんありがとうございすいやこの、ま、ね必死で日々ねやってきたは本当変わってきますからぜひぜひ続けてください体感がねあの鍛えられると人生が変わるんですよ本当ですこれ。 地球上ってさ重力でやっぱりねあのどんどん頭が重いからこう丸まってきちゃうんで、ね、こうね頭丸いから落ちてきちゃうんだよ、ね、でここ支えの体幹さんですから腹筋背筋さんの分ど頭をねまっすぐ伸びてるとどれだけ疲れがないの T シャツかわいいですうわすこさんありがとうございます<笑> T シャツかわいいでしょ2009年のものですよ物持ちで<笑> 2009年っていつだいぶ前ですけどねありがとうございます 物持ち良すぎて物が溢れておりますけれども<笑>はいでは皆様ん本当に今日はご参加ありがとうございました安子さんどうでしたボディの変化なんかねあったら是非またあの9 9時時かかららやります9時からできますあとあの日曜日ひょっとしたらできるかもしれないんでできるようだったら告知しますので。 今日、明日はね、あの別現場に行かなきゃいけない、朝から、別現場に行くので、えっと、できないんですけど、日曜日に来たらやりたいと思います。はい、ということで、今日も本当にありがとうございました。ご参加ありがとうございました。すっぱらしい。え、簡単にはもう<笑>変わらい。<笑>そうだね、簡単に変わらんけど、いやいや、簡単に変わらないけど、ちょっと変わってんのよ、これが。ちょっと変わってるよ、このちょっとに気づいてく。 <笑>両足の皆ました、ね、チューさん。ありがとうございます。はい、アナさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ちょっと変わるね。本当にね、0.01 ミリぐらい変わってるから。それを積み重ねるの こ, こね。はい、ということで、<笑>ありがとうございました。また、えっと、月曜 日, あ月曜日か日曜日かお会いしましょう。で、えっと、ゴールデンウィークは3日間お休みすると思います。2、3、4。 は、えー、とちょっと田舎の方に帰る予定がございますので、えー、そのあとまたセットしていきますのでぜひ動画を見ながら毎日やってみてください。はい、ということでありがとうございました。